日本いや世界にとって秘宝といっていいニュースでしょうどうも政治いろいろの学部ですあれだけ勇ましく東京五輪ボイコットを叫んでいた韓国ですが案の定早速へたれた模様です自立通信の記事を引用します東京五輪パラリンピック 大会組織委員会の公式サイトに掲載された日本地図に島根県竹島が表示されていることに反発し、韓国で五輪ボイコットの声が上がっていることについて、韓国外務省報道官は8日、不参加までは検討していないとの立場を示した。報道官は、日本政府に是正措置を要求していると地図から削除するよう主張するとともに、 関関係機関と連携ししてて対処していく方針を訴えた韓国社会世論研究所が7日に発表した世論調査によると、竹島の地図掲載を受け、東京五輪のボイコットに賛成すると答えた人は 67.6% に上り、反対すると答えた人 21.9% の3倍以上となっている。とのことです。 案の定早速へたれてきましたね。イ・ナギョン、チョン・セギョンといった首相経験者二人がかなり厳しめな口調で日本を急断し、ボイコットも辞さないと言っていたのが、ただの国内向けのパフォーマンスであることがよくわかります。韓国が五輪に参加する。これは日本及び世界にとって秘宝以外の何物でもないでしょう。スポーツの何たるかを知らず、 常に物事を上下関係でしか見られない韓国人にとって、五輪に限らずあらゆるスポーツの国際大会の場は国威公用の場であり、どんな卑劣な手を使おうが一向に構わない間違った勝利至上主義が支配する世界でもあります。韓国が参加しなかった2019年ラグビーワールドカップのすがすがしい大成功が未だ記憶に新しい人々にとって、 韓国人が参加するスポーツの国際大会とは悪夢以外の何物でもありません。できることなら最後までへたれることなくボイコットを貫き通して欲しいものでしたが、やはりはかなに終わってしまった模様です。片一方で、不参加は検討していないと言いながら、もう片一方で IOC に積極的に仲裁を求める書簡を送ることに決めた というニュースも出ています。嫌がらせの手は緩めないまま、自分の言ったことを棚に上げて、しれっと参加するということですね。記事の中にもある通り、韓国国内は、東京五輪ボイコットに賛同する声が圧倒的な多数派を占めていると言っていいでしょう。さらに別のニュースでは、文大統領が東京五輪に合わせ、日本訪問を打診しているということがわかりました。 こちらは日テレニュース24の記事です。来月の東京オリンピック開催に合わせ、韓国政府がムン・ジェイン大統領の日本訪問を打診していることが分かりました。複数の日韓の政府関係者によりますと、韓国政府は東京オリンピックに合わせてムン・ジェイン大統領の日本訪問を打診しているということです。韓国側は菅首相と 文大統領との日韓首脳会談を希望していて、首脳会談の開催が難しい場合は、キム・ブギョ首相を派遣することも検討しているということです。五輪外交の場が冷え込んだ日韓関係の改善につながるのか注目されます。とのことです。文大統領が日本訪問を言い出すということは、やはり先の二人の前首相のボイコット発言が、 国内向けのパフォーマンスに過ぎず、口だけだけであることがよくわかります。最初からボイコットすべきなど、みじんもなかったのでしょう。それにしても、なんとか日本と話がしたいというムン大統領の焦りが手に取るようにわかりますね。今頃になってムン大統領は、日本を敵に回したのは誤りだったと思っているんでしょうか。いや、そうではないでしょう。おそらくですが、 米韓首脳会談でバイデン大統領にこっぴどく叱られたのではないでしょうか。ムン大統領は北朝鮮との太いパイプを持つユン・ミヒャン前正義連代表を与党ともに民主党から除名処分にしようとしています。これはアメリカの力による北朝鮮とのパイプが出来上がりつつあると勘違いし、来年の大統領選挙のためにも国民から非常に不人気なユン・ミヒャン氏を トカゲのしっぽ切りにし、何とかして支持率を上げようという施策ではないか、という考察動画を上げさせていただきました。もしかすると、もう一つ意味があるのかもしれません。アメリカは韓国に対し、北朝鮮対応は日本とアメリカである。韓国がそこに入ってきたいのであれば、まずは日本との関係を改善しろ。それができるまではレシャバルなと言われたのではないでしょうか。 さらに先日、韓国籍のタンカー2隻が中国経由で北朝鮮に売却されたという国連安保理決議違反をアメリカのシンクタンクが報告しています。このままでいればアメリカを決定的に敵に回しかねません。いかに視野の狭いムン大統領といえど、アメリカにはかなわないということはわかっているでしょう。米韓首脳会談後、アメリカのような大国が我々を対等に扱ってくれた という趣旨の言葉を述べたことからも、それは明らかです。さらに、ムン大統領は中国に対しても大国コンプレックスを持っているとみられます。いや、中国に対する姿勢は、大国コンプレックスと呼ぶようなものではない気もしますね。長年、属国として厳しくしつけられてきた朝鮮民族特有の中国への恐怖といった方がいいでしょうか。三不一言のような、 屈辱的な約束をさせられてもも何一つ反論もできず中国の言いなりになっている姿を見ると、韓国人の中国に対する永遠に拭いされない恐怖のようなものを感じます。このように今の韓国は米中という二大大国によってまた先状態となっており、ともすれば双方から攻められる状態になりつつあるわけです。これは長い歴史の中で、 常に大国に挟まれ、裏切りと自在を繰り返すことによって生き延びてきた小国の常ですが、これまではその都度助けてくれるお人よしの隣人がいたのです。日本です。韓国人には上下の関係しかなく、対等の関係というのはあり得ないとよく言われます。その例に則 っ, って言えば、文大統領にとって、米中ははるか格上の相手であり、 時代をする相手としか見ておらず、対して日本は隠したであり、韓国を助ける義務がある相手と思っている節が見受けられます。ボイコット話もそうで、そういえば日本が折れると思い込んでいた節も見受けられ、それが効かないとなると今度は、じゃあ行って話をしてやろうと思っているんではないかということです。要するに、文大統領の日本訪問発言とは、決して 日本に膝を屈したわけではなく、話をしてやろうじゃないかといういつもの上から目線のままではないかと思われるわけです。ムン大統領や韓国人にしてみれば、日本は隠したと思わないと自我が崩壊してしまうわけですし、その隠したの日本が韓国を無視しているという現実を本当の意味で理解しているとは思えません。米中という二大大国に睨まれつつある現状を、 なんとなく認識し、状況の打開を図るため、隠したの日本を解き伏せて、以前のように助けさせてやる。これがムン大統領の本心なのではないでしょうか。菅首相及び日本の政治家の方々には、ぜひともこのムン大統領の本心を見ることなく、決して東京五輪に合わせての日本訪問など許すことのないようにお願いしたいものですね。